演舞開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらアイスのにふわふわってよくさんの文字がわかりたいと思いますなん、なんかアイスのに文字がそれを意味してあちょっと間違えた出す方向間違えましてたじゃないわこれ これボーアイスじゃないんですねボーアイスだと思ったら違いましたなのでこのまま行きたいと思いますではいただきますうん。ここに書いてある通り切り分は確かにふわふわしていって、ね ソース部分のくくり感もしっかり対応できたんですがマロンアイスという割には、アイス部分からのくくりはあまり感じられませんでしたねなので完全にソースだけでマロンガを出してるよそんな感じがします確かにメンブランのような味わい深いさはあったんですがアイスに入れてるよりもバニラアイスの方が良かったのかなとも思ってしまいましたねこれだと2人が違うのがよく分からないよう、ね、でもうちょっとその分栗をソースに注いでほしかったというこで、ね、こちらも点数とさせていただきます